市では子育て支援のアプリアソッコを導入することになり令和元年11月5日7ヶ月検診に訪れたお母さんたちに母子手帳アプリアソッコの説明が行われました説明会は7ヶ月検診に訪れたお母さん8人を対象に市宮保健センターで行われ東京の MTI 社の社員が ダウンロードの方法やアプリの特色などについて説明しました阿蘇市の子育て支援あそっアプリを登録すると阿蘇市から提供される各種制度サービス案内例えば子ども医療費助成制度児童手当乳幼児に関する行事などの案内が受信できますさらに出産育児に関する基礎情報妊娠中の体調 体重記録、子どもの成長を写真と一緒に記録して残すこともできるようになっています。説明会に参加したお母さんたちは、早速携帯電話を操作して、阿蘇市の子育て支援アプリ、阿蘇こ」を開いていました。